モグラは羽村に使われる裏社会の殺し屋であったその背後に潜む脅威がヤガ神と海斗に松金との決別を迫り二人は後戻りのできない道へ足を踏み出していくやがて黒幕として浮かび上がったその名はアド d ック9開発者の一人 ショーの用事だった火の手が上がっているのは通称チャンピオン街といわれる一角。 地下に隠されていた違法な戸場から数回にわたって爆発がありました。これがなんと手榴弾によるものだったというのです。しかし、現場に警察や消防が駆けつけたときにはすでにもぬけの殻でした。暴力団同士の構想が記憶に新しいカムロ町で一体何が始まろうとしているのか。なんか夕べは大変だったんですね。敵もなかなか必死でさ。 それでも久々に羽村の顔が拝めたで羽村の黒幕は生野だったってことなんですよねセンター長の木戸でなく羽村がそういう顔してたからなそれってどういう顔ですかうるせえな他に言いようがないんだよまあまだまだそんな感じですよねなんだよ嫌味<笑>かまさか 僕は何か助けになれればと思って会いに来たんですよ助けてアドデックナインに詳しい人を見つけたんですこの先事件を追うなら僕らもよく知っておかないととはいえ科学論文なんか僕らが見てもよくわかんないですよねなあそこを分かりやすく解説してくれるって人がいてへえそんなのよく見つけたなただ怒らないでくださいね なんで実はその人服部さんなんです例の雑誌記者はあ、服部さんはアドデックナインの記事も書いてるし何人も専門家に取材したとかで相当詳しいみたいですだからってあんなやつに<笑>冗談じゃないよでも八神さんが是非にということなら教えて差し上げるっていやじゃあもう別にいいんじゃないか 今更論文の内容なんて八神さん な, な, なんだよもしかしたら重要な情報があるかもしれないじゃないですかせっかくの機会を無駄にしないでくださいうーんこっちからあいつに借り作るってのがな<笑>服部さん今日は九州一番星ってラーメン屋にいますからお店を取材中だそうでいいですねお願いしましたよ ししますありがとうございました。 いらっしゃいませ 服部さ ん, んああこれはどうも八神さんあんたもしかして記事の写真スマホで撮ってるええ十分高画質ですからねいけませんかいや別にグルメレポーターにでもなるの私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なのでまだ結構かかるのか こっっちの用は分かってんだろすぐ終わりますよこれで終わりました不思議なもんですあなたと差し向かいでラーメンとはまさかこんな日が来るなんてねそういうのいいから<笑> 落ち着きませんね八神さんあんた今も梶平の会長とはやり取りをやり取りってほどのことは向こうが呼びたい時にあたしを呼びつけるだけですまあ記者としては仲良くしときたい相手ですしねせいぜい利用させてもらいますへえ八神さんとも仲良くやりたいんですよだってほら この間殺された新谷先生あなたが第一発見者だったとか今日はアドデックナインを解説してくれるんじゃなかったかでなきゃあんたといる理由はないなわかりましたよじゃあ今日は一つ貸しってことで 一般的に新薬の開発というのはまずその病気に効く化合物を見つけることから始まりますそれが新薬の候補になるわけですうんその効果を動物実験で試しパスすればようやく臨床試験臨床試験というのは要するに人体実験のことですねそうやって何年もいや 場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し新薬として製品化されますどえらく大変なのは分かるよさてこれまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです完治させるものは一つとしてありませんしかし木戸博士のアドデック9は マウス実験で目覚ましい効果を上げたんですもしそれが人体にも有効なら人類はアルツハイマーを治すことができる1年前の論文はつまりそういう内容だったわけですなるほどね八神さんうん今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です例えば 50代の夫婦がいたらそれぞれの両親4人のうち1人が発症する計算ですさらにその30年後自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ認知症は誰にとっても一言事ではありませんいずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら私ならすぐ診察を受けますね 中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます認知症は恐れるのではなく備えるべき病気ですその時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね今のあなたのように分かったよではまず八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが 聞く気ありますか他に選択肢はないんだろう結構じゃあ始めますね前提として認知症にはいくつかタイプがありますがその7割が普段のアルツハイマー病です脳にアミロイドベータというタンパク質が蓄積することで発症すると言われています すると神経細胞が死滅し徐々に脳が萎縮してしまうつまり頭の中に溜まるカスみたいなのが脳を縮ませるってことかなりざっくり言えばですがねただそれさえ仮説の息を出ませんアルツハイマーにはまだわからないことが多いので脳が縮むとどうなる記憶に支障が出ます そもそも記憶には明記貯蔵検索というプロセスがありますがこの最初の手順である明記ができなくなる新しいことが覚えづらくなるんです一つ私が印象的に思った例を挙げましょうかある認知症患者に日付を聞いた時「今日は何月何日?」と。 正ししい答えが返ってきましたところが今が西暦何年かと聞くと1952年かななど何十年も前の年を答えることがあるそうです認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけでだいたい理解できるそうですか じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くんだええ論文によると実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします自食作用自分のタンパク質を自分で分解する作用「自分を食べる」と書いて「自食」ですその作用で 脳にたまるタンパク質であるアミロイドベータが瞬時に分解されるんです瞬時にねえそのアミロイドベータが消えた結果マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりましたしかも驚いたことに死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんですある科学者はそれを 脳の非常電源が入ったようだと言いましたもしこの作用を人体に対しても起こせたらアルツハイマーを治せるそうです患者は世界に数千万人今も着々と増え続けていますアドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね 売る方にも買う方にもまさに夢の薬です本当にそれは夢の薬なのか話がうますぎるってことははい例えば創薬センターの副所長は何かアドデック内に欠陥があると疑ってたそれを嗅ぎ回った結果秘密を守る誰かに殺された 雪キりの喧嘩に見せかけた秘密というとどんなデータの捏造とか薬の効果をデっち上げてたとかそういうことなら見当違いですねんなんでアドデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますしそれを裏付けるデータも揃っています捏造なんてありえません あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです確かなのか確かですむしろ私は論文に多少の荒があってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね認知症治療薬は世界中で開発が進められていますもしよそに先を越されたら国家的な損失ですから ドさんは慎重すすぎますよいつまでも動物実験してる場合じゃありませんすぐにでも臨床試験に入っていい臨床試験っていうのはつまり人体実験です人体実験まさかどうしましたいやじゃあアドデックナインには 本当に何も問題ないのかそうですねこれは強いて言えばの話ですけどうんアドデックナインの論文は筆頭著者がキドさんとされていますなあ実は論文に箱をつけるために名前を貸しただけみたいですね研究の実質的なキーマンは別にいてほらあなたもご存知の ショーノという研究員です黒幕は章野かアドデックナインは木戸じゃなく章野が作ったそのようですねまあ単なる研究員の論文では誰にも注目されませんだからその道の権威の名前で発表される方が掲載も良いでもよく聞く話ですよ 大した問題じゃありませんショウの用事またあんたの名前が出てきたな 行ったかおかえりなさいなんだみんな揃ってんのか服部さんとの話どうでした役に立ちましたまあ多分何じゃあ結局アドデックナインには何も問題なかったわけ服部の話だとねでも キドが名前だけのお飾りだったっていうのは初耳ですそうなるとやっぱり小野の方に何かあるんですかねどうだろうなただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があったなんだよ人体実験それがアドデックナインはこれから人体実験に入る段階らしい人体実験か なんか連想しちゃうね目をえぐられた死体とかアホかでその人体実験がどう気になんのいやだからモグラの殺しがさアドデックナインの例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなってお前までマジで言ってんのか仮にモグラの黒幕がショウノだとして。 だとして小野が殺し屋に何人も殺しを頼んだってのかやっぱおかしいかもし人体実験だとしても認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかねウイルス兵器じゃあるまいしそこはほら未知のものすごい副作用があったとか殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよでも実験マウスが全然平気なんですよ ななななのにいきなり人を死なせちゃうなんてまさかその「まさか」そのまさかが起きたんだとしたらじゃあアトデックナインはマウスに無害で人間には猛毒だったってことですかああだからその副作用をなくすために何人も実験する必要があるそれで凶霊会の連中を何人も殺してたとか 待ったそもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえかモグラがやったやつらは別にアルツハイマーじゃなかったろうんそうだないえ新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです薬が人体に安全か確かめるために最終的にはそうかもしんねえけどやっぱ最初は患者からだろでもさ 勘弁しろよちっと話真面目に進めようぜみんな真面目に話してますよ人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだアホがアホすべての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよおうそうかいじゃああのセンターで殺されたワクってじいさんも人体実験だったのかもなへっうん なんだよ矢上さんが昔弁護した創薬センターの事件あの時殺された枠さんは確かアルツハイマーだったよねそれ当たりじゃないですかんあの事件の被害者は枠っていうアルツハイマー病の患者だったでも大久保新平は無罪になって。 結局今も誰が何のために枠を殺したかは分かってないまあ落ち着けってそれ3年前の事件だろそんな前からアドデックナインがあったっけか確かにアドデックナインの論文発表は1年前ですねでも当然研究はそのずっと前から始まってたはずですんえってことは。 マジかこれまだ何とも言えませんけどこの話もう少し掘り下げてみません 3年前の事件が人体スキャンダルどころのさっきの人体実験説続けてもああえっとウノが3年前に人体実験をやったとしてなんで急にそんなことしたんですかね本来なら臨床試験にに入る前に もっと安全性を確認するでしょうしウ野の動機は何だったんですうんやっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかったうまくいけば世界を救って新薬だそれでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる下手したら何年もそっか でも生野のそばには認知症の患者がたくさんいてちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし逆にうまくいったら万バ々ンバン歳ですそれですぐにでも世界を救えるなら多少危険を冒してでもでもその結果生ノはまさかの副作用で患者を死なせてしまった3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな なるほどただし今は危険を承知で人体実験を続けているモグラを使ってまだ仮説の段階だけど今のところ筋は通ってるよなさっきの八神さんの仮説でいくとじゃあ大久保って本当に無実だったの でもあいつその後恋人殺したよねだから死刑なんでしょよせ杉浦その話はまた後だ<笑>今までの話をまとめるとまず3年前小野がアドテックナインの実験中に事故で患者を死なせてしまった。 ところがその人体実験は今も続いててだから羽村やモグラが凶霊界の人間を何人も殺しているいやでもさ小野にヤクザとか殺し屋なんて動かせる普通の研究員じゃ金もコネもないよねそれを持ってるヤツが小野のそばにいるとしたらヤクザを動かせるような人誰のこと言ってるの 厚生労働省の風見大臣現役の大臣が生野のためにヤクザを動かしたってこと本当にうーん確かに大臣なら力はありそうですけどそこまでリスクを冒すメリットが大臣にあるかどうかじゃあ他に誰がいる生野の代わりに羽村とコネを持っていた人物それは。 ショーノと羽村の間をつないだのは梶平グループの会長梶平茂だいやそれはちょっとんモグラが殺してる凶霊会はそもそも梶平の手駒ですし大体小野と梶平にだって接点がないです分かった確かにそうだなじゃあ小野と羽村を取り持ったって結局誰のこと 創薬センターのトップ木戸隆介なるほど木戸ならセンターの金も動かせるでしょうしそういえば裏社会とつながっているって話もありましたねそうですよきっと木戸も一味ですいやそれはどうかななんだよだってほら例の論文発表の時の記者会見 あの時の木戸の顔を覚えてないあんな無邪気なドヤ顔してたんだよもし人体実験のことがバレれば破滅なのに木戸ってそんなに気も座ってる人まあそうは見えねえなじゃあ木戸が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後そういうことならどうですあまずウ野は 何も知らない軌道をアドデックナインの論文の筆頭執筆者にして全ての手柄も譲った大喜びの軌道はそれをあの場で華々しく発表したんですでその後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね多分そうやってショウノは軌道を一味に引き込んだ軌道の金とコネを通じて 羽村やモグラを雇うためにってことなら結構自然な流れじゃありませんほうほうならウ<笑>ノと軌道の力関係は見た目と逆かええやっぱりモグラの黒幕はウ野ですよじゃあその場合よ最初にウ野が殺し屋使ったのはいつだ いつからモグラは動いている半年前にハシキを殺したのはモグラだったと思うなんでだショウノにとってアドデック9を嗅ぎ回るハシキは目障りだったでも犯行当時ショウノには タクシーに乗ってたっててたアリバイがあるこの時庄野は別の誰かにハシ木を始末させたんじゃないかじゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですかああ腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう確かにな俺もそう思うハシ木が殺されずにいたら そのうち例の人体実験にも気づいたかもしれないええそうなったら小野たちは破滅ですから端木を始末しようとするには十分な動機です、うん、いんいろ辻褄は合うってわけいやでも言いたいことがあるんだろ言えよ今までの話ってさ あくまで全部仮説でしょおまけにこれちょっと八神さんに都合良すぎないん都合良すぎってなんだ3年前にセンターで患者死なせたのが小野って言うんならじゃああの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょそうだ判決通りあいつは本当に無実だったわけだでも大久保ってさ その後恋人殺してるよね包丁で何度も刺して火までつけた禁酒してたはずが相当酒臭かったってね結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃないだからみんな騒いだんでしょセンターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったってやっぱり あれも大久保の仕業だったんじゃないかってねでも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたいそして寺澤恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい違ういい加減にしろ杉浦人の古傷なんだと思ってやがる僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ だから、フェアでいようっていつも努力してる何だとさっきの八神さんの仮説を進めるならまず大久保の潔白を確かめなきゃ創薬センターで枠くっておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうかそんなもんどうやって確かめんだ大久保に聞くんだよセンターでの事件君は本当に無実だった 大久保と直で会えってのかでも死刑囚と会うには弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ彼は俺を憎んでる寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてたでも俺はそれを見捨てたんだもう諦めろってなそれでも。 もう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんならどうする星野君はい大久保新兵と面会する手配頼めるかわかりました拘置所に連絡しますその間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくれよ はい。 寝とけってのうどうした八神3年前の裁判資料を見せてもらえますか創薬センターでの件ですこれから大久保新平と面会しますんでえ なんでだよ、急にわかりました。資料は私が用意します。悪いね、沙織さん。どうですか、ヤ神ミさん。んおありがとう。そっちのファイルは寺沢恵美さんの件がまとまってます。こっちも必要かと。いや、それは。 大久保新平と話すなら見といた方がいいと思います必要なければ置いといてください後で片付けます 寺沢恵美事件当時26歳2015年12月2日23時頃火災後のアパート2階より焼死体となって発見胸部には生前刺されたと見られる傷が15箇所確認死因は失血し軌道にすすがないことから煙は吸っておらずつまり 火災前にすでに死亡していたと見られる警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕凶器と見られる出バ包丁からは同人の指紋が検出されたまた炎上中のアパートから消防隊に救出された際大久保は酩酊状態にあった。 大久保さんは異常者じゃありません6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでませんしかし大久保は飲酒した記憶はなく目が覚めたら火に包まれていたと供述そして逮捕直後から一貫して無実を主張八八神 どうしてもやんなきゃならんねえのか大久保との面会は<笑>ねええそうみたいです何のために3年前の創薬センターの事件で大久保が本当に無実だったかその真実を確かめるため<笑>そんなことがちょっと面会するだけでわかるのかさあでも彼とはいつかまた会わなきゃ 気はしてたんです大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりましたでも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかったあの無罪は大久保が「黒」とは言い切れないってだけの判決で彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです大久保は 職場に復帰もできずネットには住所も個人情報も探されてましたああ彼はほとんど外出もできず夜寝る時は毎晩睡眠薬に頼ったでも俺はそんなこと知らなかったし興味も持たなかったそして大久保はある日ずっとやめていた酒を飲んで恋人に。 包丁お前はそれを自分のせいだと俺が殺人鬼を無罪にしてそのせいで寺沢恵美は殺された思い上がったんじゃねえぞ若造20年前お前のお父さん 矢上弁護士の最後の裁判覚えてるよなええ忘れもしません親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で親父さんは無罪を勝ち取ったその時さっきだったマスコミの取材に 矢上弁護士はこう答えた弁護人の務めは真実の解明ではない検察が人を裁くに足りる証拠を揃えてかそれを見極めるだけだってなあの状況で毅然とそれを言ってのけたそりゃすげえ勇気だそういう強さを見て お前も弁護士に憧れたんじゃなかったかきっかけはそうでしたでもあの裁判の後俺にもいろいろありましたからああ親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも 釈放後すぐ姿をくらましたすると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へそして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった雑しにされたそれでも親父さんは 弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ真実を見つかるのは俺らの義務じゃねえしだいたいそんなもん神様でもねえ限り無理なんだよお前も大久保を無罪にした時弁護士がやられる限りの仕事はきっちり果たしてた俺が保証するお前も 何も悪いことはしちゃいねえ先生の言ってることは正論ですでももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら何もし先生が俺の立場でもそれは正論だから悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますかいい加減にしろお前は いつまで過去を引きずり気がすむんだ生きてる限りですよ矢神だ星野です大久保新平と面会できます七福通り西のタクシー乗り場でいいですか僕も今から向かいますねわかったありがとう お気遣いありがとうございました俺が言いてんことはもう全部言った<笑>どうせ聞きやしねって分かってんだがよ源田先生ん真実を神様だけに預けていたから俺は過去を引きずったままなんです。 田上さん、こっちです。いよいよ、あの大久保に会うんですね。どちらまで行かれますか。それでは。 てからはもう法廷に立ってないんだ弁護士を辞めた代わりに探偵を始めたカムロ町で便利屋もどきの<笑>俺のせいですかいや<笑>うん悪い今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ 3年前の創薬センターあの事件君は本当に無実だったかええ、何言ってんですふざけないでください俺は無実ですそのセンターの事件もエミの事件も俺は何もやってないって 何度もそう言ったあんただって聞いてたろ<笑>なんで誰も信じてくれないんだよ<笑>エミちゃんの件では検察に証拠が揃ってた俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかったできるわけありませんよ あんただって俺を疑ってたからねちゃんと気がついてたよ俺の無罪を訴えるたんびにさあんた何度も吐きそうにしてたじゃないあのじゃあ二つの事件本当にあなたは潔白 <sighs> ずっとそう言ってきた 田法律事務所の星野と言います矢神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんですそれがもう俺には関係ないでも真犯人が誰だったか聞きたいでしょう<笑>創薬センターの研究員で翔の幼児覚えてます この人が真犯人でもなんで今は説明するよあの事件は新薬の人体実験による事故それが俺たちの仮説なんだウ野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまいその死体を慌てて隠さなきゃならなかっただから 俺のトラックに死体を隠したそうそれ自体はウ野の急場しのぎでしかなかったんだと思うもし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだでも現実にはそうはならなかった俺が死体を山に埋めたから。 君が死体を山に埋めたのは実は生野にとっても幸運でしかなかったおかげで警察がヤツを疑うことはなくなってしまったあの時はどうかしてたんです車の荷台を開けたら急に死体があってでもそんなの警察が信じてくれるわけないって 俺には前があるし何言ったって信じてもらえないそう思ったからやっぱり本当に君は潔白だったんだな当たり前でしょ さん矢上先生俺はエミのことも殺してないんですよそっちの方は何も聞いてくれないんですかもう確かめようがないんだよ俺だって君が無実であってほしいって3年前にやれることは全部やったほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた今になって 新証拠でも見つかるかじゃあエミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですねあの世でエミに合わせる顔ないよ俺もあんたも さ ん, ん僕は源田先生のところに戻りますけど矢上さんはどうしませんどうかな多分テンダーに顔出しに行く今夜は<笑>少し飲みたい気分だからさ矢上さんは大丈夫いいからもう行きな ああはいありがとうございました <ス>たくいいかげんにしろ。 の弁護やるんだって黒岩お祝いを言わないとな法廷に復帰すんだから法廷に立つわけじゃない弁護人の調査に協力するだけだ新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろなのにその犯人を弁護すんのか<笑>お前自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ 人殺しを無罪にしたりよいい迷惑だ新谷を殺したのは綾部じゃない凶器は綾部の銃だった弾の戦場痕が一致してるああ犯人はそうやって綾部をはめたんだよあんたには何も見えてないのかならそっちの方がよっぽどずれてる好きに言え 誰だあんた俺に何かよ。まあなうんただの脅しじゃないってわけかもう遊びは終わったんだよいやめ、ね、え俺 さん星野君来るな下がってろえそいつなんかちょっとやべえやつかもそそうみたいですね 大丈夫ですか八神さん<笑><笑>ああ今のやつただの脅しじゃなかったなえ俺を本気で殺す気だった羽村の手下ですかねカイトだ大久保の面会うまくいったかそれより今殺されかけたよ多分羽村の手下に何 海藤さんも気をつけろ今どこだ事務所の近くだ杉浦もいるそこは離れた方がいいなならいいとこがあるぜん奨励会のアジトだよ KJ アートだあそこなら羽村も手が出せねえだろいやでも俺らちょっと前に塩谷とやり合った気だしあいつ絶対怒ってるだろう 大丈夫だってこっちも梶平会長の大墨付きなんだからよ先行ってるお前もすぐ来いよ KJ アートで待ち合わせただいたい聞こえてましたよしじゃあ行こう なんですよね、そうやっぱり緊張しちゃうんですけど俺もだヤガミさんそちらのお連れさんは現田法律事務所の星野ですそうですかもうカイトさんがさっきいらしてますわあいにく塩おやは不在ですが村瀬がお会いいたしますさかいどうぞおへ 先生、どうぞ中へえいやこれまでのご無礼をお許しください八神さんの言うことは何でも聞くようにとそう梶平会長からね肩揉んでくれっつったら本当に揉んでくれてな村瀬いいやつだったんだな俺ら誤解してたよ調子に乗りすぎだって 今度シオヤにも肩もませてみるかいやそらさすがにやめといたほうがええですなまどうぞおかけになってくださいなるほどじゃあ創薬センターの件やっぱり大久保は白なんだな彼の反応を見る限りはもしかしたら恋人を殺した件でも無実じゃないかって僕にはそう見えました ああいやその話はいいんだそれはそうと八神先生あの人はやっぱり気になる突っ込んでもええですよね悪いけどあいつはヤクザが怖いっつってねそっとしといてやってそうでっかほなあまあとにかくこれでますます小野が臭くなったってことでしょこうなったら ショックで小野に当たるかこの間の様子じゃアポ取れないと思いますけど小野も木戸もアポなんて入れないよこれからセンターのロビーで小ノを張る出てきたところを当たればいい張り込みかめんどくせえないや海藤さんは留守番だああ海藤さんじゃ目立ちすぎるだろあんなアカデミックなとこ 星野君はもう源田先生のとこに戻ったほうがいいしな。はい。でも。オッケー。じゃあ、センターには僕が一緒に行くよ。ああ。頼む。行こっか。 かでかいなぁ何なのここあんまりキョロキョロすんなよなるべく目立ちたくない小野が出てくるまでここで待つでもさショーのもう家に帰ってたりしないちょっと確かめようよ下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよごもっとも。 伺いたいたんですけどはいアドデックナインの生野さんってもうお帰りですかいえいつも遅くまでいるので多分まだお約束ですか別にそういうんじゃこんばんは八神さんうんこの間生野のところにご案内しました橋本ですあ あ, あそうでしたかどうもまた生野に何か いやいたよ八神さん小のだ失礼どこだあそこ階段で話してる 一人は、木戸だな。どうする。よし、行こう。いや、どうも。八神さんでしたね。神室町の探偵さんだ。 あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね先日弁護士会にも抗議したはずですが事務次官の方でしたっけ厚生労働省の一ノ瀬です先日もここにいらしてましたね随分頻繁に来られてるようでええアドデックナインの成功は国家戦略の一つです特許や法整備など こちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね守衛に追い出される前にお帰りになってはやられたねあのおじさんのせいで小野は警戒マックスだよもうロビーに降りてこないかもどうする行こうヤガムさん 下さん先ほどは失礼しました い, いえ申し訳ないけどさっきの見てました庄野先生に逃げられちゃいましたねええ少し話したいだけなんですけどうんでも本当にお忙しい人ですから一日中研究研究で帰宅は3日に1回なのに毎朝欠かさず入院棟の患者さん達を改心してて本当に頭が下がります あの朝の会診っていうのはええ翔野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんですもう何年も続けているそうであ確か3年前もそうでしたそういう熱心さがすごい新薬を生むんですよねきっとすみません私もうそろそろ行かないとどうぞ失礼します ショノの研究室はセキュリティ的に入り込みづらいゴールドのカードキーっていうのがいるただ付属病院の方はそうでもないはずだ時間も明日の会心までたっぷりあるじゃあその朝の会心で小ノを待ち伏せるってことああそれには夜のうちに忍び込んどけばいいなるほどねならどっから侵入する 案内板を見て考えよう。なんだ。これは。センターの付属病院。なんだ。付属病院の地下駐車場。 搬入口だ出入りの業者なんかが車を止める<笑>忍び込むならここだな地下駐車場から病院に忍び込むわけねああまずは侵入口の下調べからだ一旦外に出よう行こっか。 何か矢上探偵事務所さんそうだけど警備担当のマシコと申します事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました一ノ瀬さんねえ見て分かんなかった今帰るとこだったじゃん恐れ入りますがやはりお送りさせていただきます見送りだけにしては頭数が多いな どこに連れてっけ？いい加減答えなよこの辺でいいかマシコさんだっけイチノセは俺らをどうしろってもう二度とここへ来る気が起きないようにしろっなにそれここの主演はそんなの持ってていいのか ダメに決まってんだろ趣味だよ趣味仕事には使えん今は仕事じゃないってことかな あ, あただのお遊びだよだからたっぷり楽しませてもらおうか探偵さんよ 振らなくていいよ連中のおかげでかえって簡単に潜入できたねああ<笑>結果的にはな事務次官のおかげだどうここは3年前と変わりないああ同じだな行こっか 入らないの中入ったらもうタバコ吸えないだろうあとは大丈夫だここで夜明けを待つふん八神さん小野のことは どう攻めるつもり手持ちの情報を全部ぶつけるだけだあとは向こうの出方次第駆け引きはなしああ時間さえあればじっくりやりたいけどなでも多分綾部の裁判まで小野と話せるチャンスはこれっきりだかもねだったら駆け引きや出しを示してる場合じゃないそっか じゃあさ僕も生野のことでちょっと考えたことがあるんだけどんんだよ急に3年前の創薬センターの事件あの時生野は大久保にぬれぎぬを着せたってことだったよねああでも八神さんの弁護で大久保は無罪になっただったらその後 警察は別のの真犯人を探さなかったのもちろん探したとは思うけどあれからすぐ大久保君が次の事件を起こしたのだから多分その後は大して捜査してないだろうなそうだよねあれで彼の正体は殺人鬼だったと知れたなら 最初の事件で患者をやったのも大久保だったろってみんながそう思うようになったでもその状況ってさ誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよねうんセンターで人体実験をしてた真犯人生野にとってだよ何つまりさ寺沢恵美を殺して その罪を大久保に着せるそこまでやる動機があの小野にはあったんじゃないじゃあそのために小野は恵美ちゃんを殺したとでもそんなことがお前いつからこのこと考えてた八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょその時からなんとなく 俺は大久保君が恵美ちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかったでも信じきることができなかった恵美ちゃんは本当にいい子で だ, だから彼女を殺した人間を大久保君を絶対に許せないと思ったなのに 犯人は大久保君じゃなくて小野だったのか僕の話は証拠もないし無責任に推理しただけでケツまで持てないよでもこれでますます小野に会いたくなったんじゃないああこんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ 先生何かどうやってここにあんたにどうしても聞きたいことがあってね私に言えることなんてありませんよ君たち悪いけど今日は任せるから私はこれでお時間は取らせませんよ失礼あなた方はここにいてください守衛を呼んで将の行くよ八神さん 今ここで生野を抑えなきゃ 生野です。<音楽><音楽><音楽> てんじゃねえぞ。もしもし小野です。3分もっと早く来てください。 あんたと話すことになるなんてねここだったろ枠って患者が入ってた部屋その患者をあんたはアドデックナインの実験台にして死なせた手柄を焦ったか認知症患者に何したとこでバレやしないと何を言ってるんです早くここから出してください犯罪だよこれは じゃあ帰るけど本当にいいのか何が気にならないのかな俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか何です言っている意味がモグラを動かしてるのはあんただなは私が何ですってモグラの窓口は松金組の羽村だ あいつらの仕事には満足できたか言いがかりはよしてください何を根拠にあなた方は<笑>今のはまずいなあ庄野さんはあんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろそんな人がカムロ町の隠語を知ってちゃおかしいあんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃモグラって何ですか よくできましたカムロ町で人の目をえぐる連続殺人鬼それがモグラだよそのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だあの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデックナインを試したな時間は多分深夜だったはずだだから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた 枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろうとはいえあんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもなあんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかったその後シーツの回収に来た大久保新兵のトラックが朝8時前に到着 あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませたただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ何の解決にもなってないすぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人捜しが始まるそれでも他にどうしようもなかったんじゃないか多分あんたにとっても あがきでしかなかなったはずだところが死体を発見した大久保新平は過去に障害の前科があり自分が警察に疑われることを恐れたそして枠さんの死体は山に埋められ後日大久保本人の自供で発見された大久保君には感謝したろ あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよそう思わないさっきから何を言ってるのかけどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた大久保君の無罪判決だ彼が無実なら真犯人は別にいるってことになるそのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれないそこであんたは 悪魔に魂言ったんだよ何の話ですとぼけんなよ俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろあんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した<笑>ある人物誰のことですか 寺沢エミあんたにとっては同僚でもあった大久保新平の恋人あんたは彼らのアパートに押し入ってまず寺沢エミを刺した資料によればその傷は少なくとも15か所だ知りません大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな あんたの犯行中目を覚ますことはなかった断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろ大久保君に酒の静脈注射でもしたかたそれでアルコールの血中濃度が上がった下手すりゃ死ぬとこだがもしそうなっても別に構わなかったんだろう 大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できればそうやって大久保の犯行に見せかけるとあんたはアパートに火をつけた何を根拠にそうな安心しなまだ証拠はないよでもさっきの推理で間違ってない あんたの目を見ればわかるなあもしかしたらこんなふうに考えてないかアドデックナインが完成すれば多くの人間が救われるだから自分は正しいことをしてる正義だってな<笑>人が一番残酷になるのは 自分に正義があると思っている時だでもあんたのそれは本当に正義か何をしてるんだ君たちはどうもちょうど今帰るとこですよアドデックナイン まだうまくいってないみたいですね人体実験はまだこの先も必要なんですか<笑>大丈夫生野さんは何も白状してませんでも全部暴き出してやるよ 俺にはその権利があるはずだ。 スマン足が滑っちまったよ痛かったか痛かったかつんだよ俺らってません何もやってないのにてめえに泣く資格なんかねえよ<笑>寺沢恵美エミが泣いた時何度もあの子を刺したろうがこの鬼畜野郎が<笑> られない状況だけどさはい君は無実だよ今まで誰も殺してなんかいないだから俺は恵美ちゃんの仇を討つよ君もここから出してやる約束する 早くこの言葉を君に言うべきだったなのに俺は3年も本当に長いこと何してたんだ俺にもう一度チャンスくれるか もちろんですこっちこそ<笑>よろしくお願いします矢上先生 3年前創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張するそして一連の事件がアドディック9の人体実験であったとする八神の仮説は寺澤恵美殺害の真犯人を